音音たくさんと出、うん、てくるよご、うん、はいはいはい、鍋に入れて Thank、mm -hmm. you. 十五分ぐらい。 はい、15分煮込みました。はい、火を止めます。止めてください。え、はい、瓶の方も止めてください。え、はい、冷めるのを待ちます。 今投稿前なので崩は学校から帰ってからはい、はい、じゃあジャムを煮込みましょうは い, はい喧嘩ーー、はい、ンカ中火ですはいはい、うんうん ぬ く, うん、ぬ, くぬくもってきたらこう混ぜていってな、ね、瓶もねもう一度温めよう、はいうん、昨日初消毒したけど も, もう冷めてるからジャム入れる瓶はね温かい方がいいから。 1れてはい1個入れます結構音の風になってきたうん、うんうん、焦げないようにね焦げないように混ぜるないよちょっとねアクが浮いてきたからアク取りしようは い, はい、うん。これちょっと置いておいて えー、これアク取りして昨日やったやろ。うん こうん。<laughs> <音声> 待って待って。 熱いやんか。 出 し, てしまうッてあ熱いッ熱いやばい、熱い。ギゅって。やばい、熱くしちれない。は<笑>い<笑>、OK、はい。よし、OK。じゃ<笑>じゃこ れ, これ、こっち、はい、次の B、放棄法にしようか。うん。うん。ほい、まあ、リ, リーンまで持っていって。はい、B2 つ目。 二つ目の瓶もいっぱいなので、ね、二つ目の瓶もいっぱいになるね。はい、はい、二つところ、大丈夫？よいしょはいじゃあその瓶こっちやって、うん、あとそ、うん、そここに全部残り全部そこへ、うん。全部入るかな？入るかな？ も、うん、もうもうれれなないいいん、まあかはい完成です。じ、は、ゃ、い いっぱちょっとそれほら鍋に残ってるやつ指につけて鍋でてみ全然苦くない<笑>なんか、うん、砂糖でなんか苦みが な, んかなくなって、うん、逆にちょっと甘くなってる感じがする、うん、それは甘いだろう 砂, 糖砂糖入れてるんだからうん 美味しかったこれパンにつけたらめっちゃおいしいってはいじゃあケンちゃんが作った梅ジャムを食べてみましょう<笑>開けられるかなあいたいた普通に開いたやんはいスプーンね なんかちょっと固くなってる、うん、いいよ混ぜなくてもいいようんすぐってのっけて、うんうん、もっとたくさん取って、うん、あそうか、うん<笑> ちょっとどんな味かわからんし。怖いのね。怖いねんな。うん。Me too。私もです。うん。よいしょ。はい。じゃあスプーンで伸ばして。すみこの方だけ塗って。すみかだけ必死に塗り込む。はい。はい。じゃあ。 はい、手を合わせて、お上がりなさい。いただきます。<笑>はい、はい、はい、食べてください。 うん、やっぱなんかほんわり甘いのがってておい、うん、しい。おいしいうんよかったな。もっとたくさん塗ったらよかったな。